行ってくるねパパと仲良くねバイバイ、えー、すごいこツになってるね髪の毛<笑>行ってきます、えー、小麦ちゃん行ってくるよご飯に夢中のようです 感染リスクを下げるためラクダの胃殺菌ミルクや加熱の不十分なものは口にしないようご注意くださいまたラクダも内気を取りください それ楽しい。今無事ね。今無事登場手続き終わって。でね、K T a は、あのー、ビザとどっち、K T どっちで入国しますかって聞かれて。うん、K T A ですって言ったら。 あの画面見せてくださいって言われてスマホの画面見せただけでした意外となんかまあスムーズだった、はあ、とりあえず一安心あこの画面見ると来たって感じあこれこれに行きたいパームラウンジ えー、こういうキッズスペースもあるんだね知らなかったタコちゃんと今度来るときはここ使ってみようここかな入ってみますはいじゃあ今からね ワン検査所通っていきます。なんか空いてるな。ラッキー。行ってきます。 はい、ということでね、イッション空港着きました。なんとね、1時間遅れですよ。3時半到着予定が4時半になっちゃったもうね、今日朝、から揚げくんとチョコしか食べてなくて、死ぬほどお腹空いてるんだけど、今食べちゃうと食べれなくなるから、我慢します。で、今日も高速バスでも乗り換えするのめんどくさいんで、高速バスで行こうかな。ちょっとね、CU でねで なんか軽くつまみたいん、ね、で、なんか買って高速バスのチケット買っていきたいと思います。ダンキン、ダン、ダンキンドーナッツ、なんていうそうです。あってる。ダンキンドーナッツできたので前なかったよね。あー、ちっちゃい CU、ナイス CU。ちょっと買っていこうかな。荷物が入らないかもしれない。 大丈夫かな。なこの間これ忘れちゃったの。味全然わかんないけど。北に変わる。百番出口出ます。あ、来てる。あ、違うやつだ 2ああ5時、e、2分5分5分。 全然寒くない。結構思ったよりなんかね予報よりかなりね、あのー、上がったんで多分8度とか9度ある10度近くあるから全然寒くないですちょっとチーカマ食べます待ってる間に15分ぐらいあるんでいただきますちいかも食べますこれ200円って高くないこれ1本200円だったんだけど。うん 안녕하세요울지로코어프레지트감사합니다 <시 clears throat> テイパーを次はウルチロラー・オープレスティ屋台になったんだ。ハロー、APM。下のステージなところで。屋台です。 ありました。 はい。ということでね。ホテルチェックイン終わりました。長旅だった。こんな感じで。なんかプリンセスルームっていう部屋みたい。なんか可愛らしい部屋みたい。でね。部屋が入ると、こんな感じで。左にシューズボックス。んクローゼット左にクローゼット。と、 一応なんかすごいシルク生地のパジャマがありますでトイレと洗面台めちゃくちゃ綺麗やんわあわあお風呂もうん綺麗すごく立地、はあ、がいいからね今回ここのホテルにしてみたんだけどめちゃくちゃ綺麗ですねなんか人気な理由がわかります ちっちゃい冷蔵庫。コーヒー。テレビ。えっ、ー、と、これはなんだダブルベッドじゃないな。もっと大きいね。もっと大きいベッド。さあ。夜景はどんな感じでしょうか。うわー。うわ、あんなに低い。ハロー APM。 あそこ DDP なんかちょっと3色になってるえっていうかめっちゃ景色いいんだけどわかるかなはい今ちょっと部屋暗くしてね夜景見て過去位置こんな綺麗なんだねここのホテルそしてねなんとねわな 何, 何だっけあれ ソウルタワーナムサンタワーだっけが綺麗に見えますよ。うん